さんも待っております。はい。どうもトミーナチャンネルです。 今日はなんと「ゲストに来ても l i k e すライクサタデーさんのサブチャンネルの「ハング・オーバー」でコラボをされててでそれを見て私たち夫婦がめちゃくちゃドハマりして、はい、でそこからもう会いたくて会いたくて仕方のなかったユーチューバーさんです。はい えー、まあ私がここでどんだけ好きかをしゃべったところで<笑>ちょっともうらが開かないんで早速ご紹介したいと思います<笑>、はいはいえー、チャンネル登録者1万人行くまで帰れませんハイエースで車中泊をしながら日本一周をしている、えー、この方々です<笑>サボですヤン君ですハチです<笑>アイ めちゃくちゃ忙しいところ来ていただいてとんでもないタイミングがすごいバッチシャった、ね<笑>うんはい、タイミングさせるもんやから ね, <笑>ね<ー><笑>よかったね恋の参加者と似てるね<笑>、はい、フィーリングタイミングが合ったみたいなので全てがバッチシャ合いましたの、ね、で、はい<笑>はい、ありがとうございま す, <笑>すごい絶対ももうあはない ご出身とということでで、はいはいはいえー、みんななす、はいはい、今日はもううあののの関西のノリででいていいいいろててきままますすす、はいはいはい、どうぞよししくお願大 阪, のやな大阪名物間違えても<笑>言てなくて発音完璧<笑><笑><笑>日本一周の今最中だと思うんですけど、はい、今は大阪において、はい、そうなてです。か、はい 大阪で車検があって16日に何か消えるみたいな日本のルールがあるあるみたいな<笑>あのー、あっちゃんが淳の方が大阪で車やってたのでその関係で大阪の<笑>なるほど詳しく言えば奈良の会社にあたるんですけど。<笑><笑> 奈良の会社のところにちょっと預けたくて今入院中だそです。今日はだから車見たかった。そうなんですよね。めっちゃ防護剤の匂いするボクシー乗ってます。そうなんです。防護剤防護剤防護 剤, 防 剤, 防剤あ、間違えた。防護材。防護材をまた。しゃべ日本語。すみません。日本語は浅いから。造語で喋ってる時あるんで。そうそうあのご実家ではゆっくりする時間取れたんですか。え帰れないで。帰れないで。え？ はい、帰ってな い, でてないんです。帰ってないですか。はい、すごい。家入ってないです。入ってない。でも、親とご飯を行きました。はい。えー、親と待ち合わせスタイルです。そう。設、え、定、ー、して。お<笑>家を家を、家から呼び出して、親をご飯行こうって言って。<笑>ええー、ええ、スタイルです、えー。はい。まあ、旅中ではあるので、はい、大阪の取材とか、撮影とかもしたいな。はい。うん、すごい。すごい。自慢に行かないと帰れな い, っていう。自慢。 じゃあ大阪にはどれぐらいいるつもりなんですか車検次第ですね、板金もしてるんですよ右側が実はちょっとへっこんでてんで、全然動画で言ってないんですけどああ の, あのまあ、控えめに言うと淳がぶつけ合ったんですそうなんですよ、<笑>ガニガニガニ、はい、しかも、えー、兵庫、ひ結構序盤であので真っ暗でしょ、うん、木木々やと思ってたら、木々じゃなくて 硬いやつやってつ<笑>まあちょっとぐらいいけるやろうっていう<笑>ザラザラでいけると思ったら。 思い っ, きりって<笑>今日もそう今日そうなんですけど、はいあのまあ、1万人達成するまで帰れませんっていう形でやってるじゃないですか、はいはいはい、ではもちろん「l i k e ライクサタデーさんみたいな、はい、あの視聴者さんとかトルクさんの多い人たちとコラボしたりとか、はい、あと若い人たち の,、はい、あの視聴者さんがいらっしゃる方とかと、はい、そうやってした方が絶対あの上がるじゃないですかん な, 風になんか なんかちょっとお願いしたらいいよっていう感じで言ってくださってそれはなんでなんですかえあ数は全然関係ない気にしないです ね, な, ですねなんか、うん、そんななんか数とか気にしてない、うん、会いたいって思った人と会いた い, っいう、えー、なんか動画見させてもらって<笑>、うん、めっちゃ夫婦、ね、<笑>めっちゃ円満なんです円満しますとめれなチャンネル<笑>めっちゃ愛が差を引けますね<笑> 11年なぁ YouTube の素敵なところってっ、うん、そういうのが 見えるところっていうか、うん、あこの二人仲いいんやなとか、うん、まあ僕らで言ったらこの三人仲いいんやなとか言ってもらえるじゃないですか。それが動画で、うんうん、まあ見えないそういう信頼とか、うん、そういうのがこう動画から伝わるっていうのが、うん、まあ僕らのチャンネルも目指しているところなんで、はい、いやめちゃくちゃ伝わってきますよ。うんうんうん、それがこうやっぱ作ってたらわかるじゃないですか、うんうんうん。でもその作られてない感じとかを見て。 うん、あ痛いな、ね、数いいみたいなとかあるほど。みたいな言い方して。<笑>はい<笑> <笑>あっちゃんもなんかちょっと調子狂うんちゃう<笑><笑>一番歯車がうプワッとなってる時だ<笑><笑>、うん。本当に好きになってもらいたいから、はい、あのちょっとなんか変わったキャリアをお持ちじゃないですか、はい、皆さん そ,、ね、そこら辺をちょっとなんか教えていただきたいなと思ますもちろん、ね、はい<笑>まあそんな変わってはないですけど、まあまあ、ニュージーランドで僕はスーパー、うん、向こうのスーパーに 海中とか、日本酒とか、お醤油とか、枝豆とかを置いてくださいっていうお仕事をしていました。営業マン、営業マンでした、うん。はい。どのくらいおったん？三年くらいですか。うん長いうん長い。はい、うん。でもその中でまあ結構いろいろ国際結婚とか国際離婚とかもしてるし。 変なななななことははいいいいっぱいあるるんですか<笑>、ね、自分なんんん<笑><分よ><笑>んででででですすすよえそのの話かか自自分分くしてても う, もう<笑>全然大丈夫見通り僕は、えー、と元 CS キャビン・アジェンダーを<笑>ドバイでエミレーツ航空とい う, <笑>というドバイベースのところで<笑>。<笑> はい、そうですね。六年間、うん、C.A. をしていました。いいすごいな、はいうん。ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ひらひらです。YouTube スタジオも<笑>そう、私は思った。ああ、そうですね。なんか沖縄の時の動画で見れ て, て<笑>、はい、その YouTube スタジオがパッとヤン君のやつが映ってて、はいあ 英語表記なんやと思って。ああ、そうですね。<笑>設定は全部もう、英語ですえ。携帯も、携帯も。マジ？はい。えー、すげえ。<笑>全部ですね。全部ですね。え、二人と も, も？え、はい。すごい。 もう全部。その方が、どういうことい や, いや、こっちのなんかビジュアル的におしゃれそう<笑>あ、そう、分かるし。か, はあ、かっこええとか、そういう。そういうのだけなんですよ。見<笑>せ、はいま、たまあまあ、まあ、かっいと か,、まか、そう。こんな方がいから、そうちっちゃけなんです。あ今じゃあ触れてよかった。はい。<笑>でもい<笑>そうなんで、結構一生のスパンでやってけるタイプなんの。<笑><笑>そういう持ち物。こ<笑><笑>ういう持ち物。 <笑>はいはい、<笑>どの動画も愛があって楽しくてあの大好きなんですけどであの全部神回やと思ってるぐらいなんですけど私は。嬉<笑><笑><笑>ただ特に私が好きなのが3つあって特にっていうのがあって、はい、であのアンパンマン の,、うんうん、の「あ、はいはいはい、小さな悩みなんてぶっ飛ばして楽しく生きようのか ああがそこで3人で会話してる内容が、はい、あれ、この人らあんえない<笑>ええなんかすごい考えで<笑>てて当たり前ねんけどあそのあこの人らはそういう思いで YouTube やってんねんやっていうのが分かった回で す,、はい、すごく、えー、そこから好きになったきっかけ。 あそっかあのアンパンマンの歌のその話をしてて、はい、元気 うんはい、だからアンパンマンのあの歌をテーマソングにしてるんやっていうのが分かって、まあ、そうかやっぱりとびとびに見ていくじゃないですか、はい、なんか最初、ねはい、今はもうほとんど見てるんですけどありがとうごいなすねたい見てる絶対<笑><笑><笑>、えー、と後もうサイ私のほうはね、まあ、<笑><笑><笑>あともう一つ、えー、ああうれしい<笑> あれはまあ、トップにも一時期しとったよなうそいバクション、はい、ほんま、わろっヤンくんが痛いのはわかんねんけどもういた痛いいのはわかんねんけどえ、こトイレ一緒に入るとかもう全部、二人がと思って全 然, <笑>全然そう、もう家族愛なんでもう動かれへんのもわろたし<笑>申し訳ないけどでも、あの、あれを見て もっとみたいないろんな他のあって確かにあ、れいっちゃいな<笑>い あ, い、ね、れ あ, あのなここまで仲いいふりをしてるんじゃなくて、うん、ほんまに仲いいんやと思ったあそうた、ん<笑>はいうんうん、結構喧嘩さしないのとかよ言われるんですようん、うん、どうなんですか、うん、全然そう分かんなくて喧嘩、うんうん、はしない、うん、ほんまに なないいでですすねね、えー、喧嘩をしたことないです、ね、本気でこ う, うこうなったりそのどうするみたいなん悩んだりとか考えたりはありますけどそんな喧嘩はないなないですね。んねがかついたりとか、うん、そんな、うん、ないですね意、うん、見の交換とかはやっぱしますけど<笑>その中んん、うん、の真剣な分イラッとしたりとかはしますけど、うんうんうんうん、まあそれを 他に変えれるるだけのなんか考 か,、うん、なんか考えはあるから、うん、大丈夫ですやっぱりちょっと、うん、経験値がね、うん、豊富ねそうそうそうそ う, そうやな、うんうん、素晴らしい、ねうん、あとあとまあ皆さんにも見てほしいもんやつがこの通過点少しずつ景色が変わってきた、うん、これはちょっと短い動画だったと思うんですけど、うんあのー、3000人のああそうかな、はい であのー、もうあれは感動して泣いた。もうさっきの話につながるけど、<笑>やっぱりあこの人らの思いってこういうすごいなんかもう信念があってあ、はい、やってんねんやーと思って、うん、もう思い出して泣きそう。嬉しい嬉しい。<笑>すごい素敵だあれはでもあれこそギャップ。<笑>あギャップさあ。あ えって真面目なの来たやん<笑><笑>面白いのはそのためなんやみたいな<笑>、うんうん、そうですねでもテーマとしてはそうスローガンがあるんですけど「はいうん、信じてるから笑ってる」っていうのが僕らのスローガンで、うん、まあそういうのが伝わるって信じてるからいつも笑っているっていう、うんうんまあ、自分らのことも信じてるし、うんうんうん、これが伝わるっていうのも信じてるしっていうのでそのスローガンにしてるんですけどん素敵やな、はい 真面目にふざけてるって感じですねうわ、ねうんうん、かる、うんうん、賢くバカやってるそうそう賢くバカやってるって感じ<笑>計算的ではないんです よ,、ね、ですよ結構根っからバカなんですけどそうなんです<笑>バカがこうすときが結構あって<笑>うんうん、うん、その辺はあっちゃんが<笑>ちょっとこ う, うんうんうんうん、うん 止 め, てくれる止めてくれるっていうかまあええ感じに調理してくれる、うん、何気に好きなんがあの、沖縄の時のヤン君のウォーターボーイズのやつ<笑> あ, <ー><笑><笑>あれアホやらだっただからでも仕上がりめっちゃゾウじゃない知らんやろ知ってるみたいな あ, <笑><笑>あれは隠れた名作かもしれないです、ね、あ れ, 名作やん、ね、<笑>あれお風呂でやってるの<笑>、はい、お風呂でめっちゃ真剣にやってるやろ<笑><笑><笑><笑> しかもしかも完成度が高いみたいあれすごいと思った最近で言ったら「高千穂」とかああ「高千あれ面白かった あ, かあれはやっぱりあのうちらみたいなコアのファンも好きやろうし、うん 彼氏彼女ごっ こ, あごっ こ, ごっこそう、新規のファンも高千フとかどうなんかなと思ってそう見たときに絶対なんかあこの人面白いと思うそうな感じがした。ああありがとうございます。ます<笑>なんかなんか<笑> め, っめっちゃ濡れたんですよあれ。<笑>濡れて<笑>あんなとこああいったら濡れるって。そう。<笑>うん、<笑>突っ込んで結構濡れたね。濡れたね。あれ見てだってさうちの。 もう絶対行こうって言ってもここでちょっと意地悪かもしれない、うん、質問なんですけど挙手、うんまあ、か、まあ、誰かっていうのを言ってほしいんですけど。<笑>はいはい えー、と、3人の中で酒癖の悪い人とかいますか酒癖悪い人はいてないんですけどまあ C って言うならあっちゃんあっちゃん<笑>うな、ねまあっちゃなるんですか、うん、男気がすんかなそうおおおおあっちゃんヤンキーなんでさ ら,、はい、さらにさらに男気が増しますへ<笑>えー、そうなんやはい、はいはい、まあ、うん、わでも酒癖が悪くはないですね。うんうんくくだまあっ全然ないですねくくだま あ、ないな い, ですないと思う。 もう一択やったんですけど、今はもうストレート、もう氷<笑>とかもないんで、な<笑>い そ, そう、やっぱストレートが一番、しい<笑>一番コスパがよくよ払える。えー、っとじゃあ次は女癖ある人は誰？女癖はみんな悪くないと思います。うんはい。女癖悪くないです。どんなん？えー、女あの女にだらしないとか。 ふたまたすると か, るとか結構僕らやっぱロマンチストなん で, そうなんですよロマンチストなんでまあ昔その20代前半とかで言えばあまあそがさつな部分はあったかもしれないです、うん、今大人になって振り返ってみればよくなかったなっていう節は多分みんな同じぐらいあったと思います過去の自分にやな過去の自分に対して、うん、ただ今は結構一途がやっぱかっこいいと思ってるし すご今はロマンチックじゃないと逆に、はい、って思ってるロマンチックを歌おうぜっていうので<笑>の昔 TikTok で「ロマンティックトッカーっていうのを TikTok の動画で流してたんですよ、うんうん、そんぐらいちょっと「男は一途であるよ」っていうような<笑>、まあ<笑>まあ、そういうのももともと僕らの最初企画していた企画で。 日本に発信したたかったんですよ、うんうん、でそういう思い国際的な思いがあって「iJapanU、うん」アイジャパンって名前なんですよでも帰ってきたら緊急事態宣言で人と関わることができないっていうので、うんうんうん、結局沖縄おる間はずっと緊急事態宣言だったんですけど、うんうんうん、もっと海外の人と絡む予定だったんですよそうなんですよ、うん、もう、はい、ね違う企画やった、はいうんうん、あそういうことになったんや、はいはい、それ も, もあっ、ね、いつかまたねいなう日が そうです、ね、そうなんですよ、はあまあ、これからいろいろまた広がっていければなと、うん、次はちょっともうでもそんないろいろ聞いたらじゃあどうやなと思ってこういう質問いや全部<笑>そんなもったいな い, い, なも い, ない<笑>でも僕一番恋愛気質ですよ<笑>めっちゃ全好きになります<笑><笑>そうやね好きですって<笑>でもまっすぐやからまっすぐなんで、うん、でももう僕はあのなかなかやっぱ自分の土台ができないと あの彼女も作りたいと思わないし、うんうん、結婚もしたいと思ってないのでんもうずっともう次私と手渡しと家族作りたいと思ってます、うんうん、せや な,、はい こ, なうん、このた「この日本一周の旅」をやめようと思ったこと途中で何か あ, ありませんでしたか旅をやめようはないですね、うんうん 一回も旅、だ今、逆に早く旅に行きたいって思うぐらい、はい、今はめっちゃ旅に行きたい車がないし、うん、正直、あんな狭い空間で3人で 180cm もある皆さんが一緒に寝て、うんはい、川の字で寝て、はい、大変でしょ、実際問題、それねうん言うんですけどね、<笑>ほんまに大変じゃないんですよ。 全然大変じゃないんですよ<笑>うんどんかあのん ま, にまあなんかお世話になったりとかして、うん、いろいろ止めさせてくれたりとかあるんですけど、うん、やっぱり結局一番落ち着くのはあのベッドにみんなで三人で座った時 そ, <笑>その瞬間がたまらなくオフでまあずっとオフなんですけど、うんうん、でも一番落ち着く空間ですね。 <笑><笑>最近ちょっとポジションチェンジしたんですよこのそうなんや、はい、右と左で逆にしたんです、はい、あ, あ、そうなんやあんな顔嫌だ僕はずっともうこの<笑><笑>僕変わらずです<笑>んなんかどっちか下になってんのかなあー、ね、なるほど右。あ、でもさ、ヤー君がぎっくり腰の時はどうしてたんですか、うん もう同じ で, す同じです、はい、あ, にあもほんま最近やっぱこう 発, 発言していくことがだんだんこう引き寄せの法則やったっ ないですけど、怒るようになってきて、面白い、面白いように。うん、って言って、言霊って、うんうん、自分で発言していると、うん、実際にその方向に向かっていくんだなって、すごい、うん。最近実感します、ねうん。そうやな、うんうん。面白いように全部、なんか、わってなる時があるんですよ、うんうん。それ言うたら、うちも、うん、会いたい会いたいって言ってて、会えたからな。あ、うんうん、嬉しい。そうなんだって、タイミングで大阪戻ってくるなんても、思ってなかったし。うんうんうん そう今回 も, もう何回も言おうと思ったけどいやもうそんな失礼やなと思って。 もうそん な, なんかどの口が言うとんねんと思われるわと思って言わんかってほんならまあ T シャツ欲しいって言うて「あっじゃあ T シャツ買おうか」って言うから持ってきてあげるよみたいな。<笑> YouTube を見させてもらって、うん、やっぱり、まあ、僕らみたいな若造が言うのもなんなんですけど<笑>やっぱ目見たら分かりますね、うん、なんか、まああこの人やりたいなっいうか雰囲気っていうかやっぱ波長のなんか、合う合わないっていうのをやっぱこう感じるものがやっぱいろんな人がいるじゃないですかそれはそういうのを言っじゃうそういうのも結構感じまく、あ、ってる旅だっなんで、うんうん、まあその辺もこう多分磨かれて繊細になる はい<笑>おキーからえッき話のったうら、like、が あ, あ、そ, うそうあまたまたたままうちの実家の近くに京 都, <笑>京都、はい、なゃですか。 あ、はいはい、そこのところ、それも私が行くつもりがなくて、実は、はい、あの隣の花屋さんに行きたくて、U ターンのために駐車場に入ったら、うん、あれってなって、こーーこ横浜えーえー、っどうしよう い, <笑>でどうしないです、それもやっぱり声かけられへんで、どうしようどうしようってなってたんやけど。えー 勇気出してく声かけたら、うん、めっちゃ気さくに話してくれて、うん、もう感動してな。でその時も動画とかって言ったらいいよって言ってくれて動画撮ったのに本、うん、な, なってなくて、<笑><笑><笑>何にあるの？今日読んだやろ。<笑><笑>どれか取れてますよ。<笑><笑>大丈夫です。<笑>大丈夫です。よ<笑>今日本間は、はい、もうとん止まれるんですが。 近くどか飲みに行けたらなみたいな。そんな思ってはってくれたってんですか。<笑>なんで。もュちょスで。リオスで。は<笑><笑>い。すたな。<笑>ビューズでも入れるか。<笑><笑>お前や、ね。ええー、嬉しいです。え今日あっくんはが今やってるんで。そうなんですよ。車には帰ってくるってこと。いや帰ってこないです。帰ってこ な, てこ な, ておかなくて。て で, ててあああでまあ。 僕らは友達頭ちょっとだけ頭ちょっとだけ。いいかん<笑> とえっとすぐあのお三方だったらすぐに1万人達成すると思うんですけど、はい、あの達成した後のことあの何かご予定立ててるんですかご予定、えっと、僕はもうそ の, あのえ日本あそうか1万達成の、ね、達成の点1万達成したら、うん、変わるのは変えれるってだけで、はい、権利を得られるっていうだけになるんですよ 家に帰るみたら帰りたかったら帰れるみたいなでも帰るかわからない、うんうん、ら目指してるところはやっぱり3万人、はい、5万人10万人100万人まあその後形を変えて日本一周が終われば、うん、ヤン君はオーストラリアに行かないといけな い, いなそうなんですよお僕、うんはい、彼女がオーストラリアに行くんですよ、はいはいはい、ずっと遠距離なので、うん、やっぱ織姫かなって、うんうんうん、会いに行かない織姫 <笑>お姫、あっちが飛行機待ってくれるね<笑>もういしかった生き延びそんな感じですなのでまあでももともと海外に、まあ、3人組なので、うん、オーストラリ ア, アもあっちゃんも、うん、なのでベースはやっぱ海外に移して海外でまたいろんな旅でもいいしうそうですね続ければな、まあヤン君はそは彼女との過ごし生活を移しつつ、うんまあ、僕とあっちゃんはオーストラリアに行きつつ、うんまあ、日本僕は別にどこでもいいんですよね でインド行ったりとかアフリカ行ったりとか、うん、いろんなとこ行って、うん、まあヤン君が来れなくてもその素材を渡して作ってくれたりとか、うんうん、いうふはい。そのためにも、うん、日本一周するまでには1万人どころか、うん、もっと持っ大きたいで、うん、土台を作りたいってことで、はいうん、今知ってもらうっていう段階に入ってるところですね。うん <笑><笑>今まではやっぱ動画作りとか、うんまあ、構成とか動画のクオリティーを上げるっていう段階やったんですけど、うん、これからまあ動画のクオリティーとかはなんとなくやっぱり撮り方とかもやっぱ慣れてきたんで、うん、次はもっと多くの人にそれを見てもらう、うん、知ってもらうっていうのにフォーカスを当てていこうっていうことで毎日投稿。こうですてやってまし 寂しいけど、こうして時間作ってもらえてからよかったな、うん。でも、そうです、うん。それでないです、うん。よかったですね、うん。ちょうどタイミングほんまに毎日とかやってて。うんうん、大阪帰っ て, て。もう日本の四分喋ってんのに、ちょっとこっち。<笑><笑>ね、十分の動画に本当何時間も何日もかけたりね。しますもんね。そうですねうん 本当でもあの絶対皆さんに見ていただきたいと思うしあのもうそしてどんどん広めていってあげてほしいですもうさっき言った動画はすごいおすすめの動画ばっかりなんでぜひ見てくださいあのあそれ私思ってるのがあの通過点のさっき言ってたあの、はい、動画あるじゃないですか、はい、あれ本当 YouTube の CM になってほしいなと思うぐらい大好きで<笑>すごいっぽくないですか すごい素敵やなと思ってもうあれとか見てほしいなと思ってこれからも<笑>あの旅は続きますが、はいえー、ともちろんくれぐれもお体に気をつけて、はい、そして安全運転で。はいえー ハモって<笑><笑>分かってた。俺も<笑> 心はっでういしりまい。わわざざでは 頑張まだんだんちょっと精度は上がっていきて。<笑> <笑>やったー 3人で旅に出よう。